ってことでえっ、ー、と浅見ゴルフクラブはい、はい、後半北コースですねーパー5からです、はい、で今回の企画は、はい、あのマ、ー、ウ、ま、ちゃんがイメージ DVD を出しまして、はい、まああのー、それにちょっと便乗しようと思って、はい、パー取った数分、はい、視聴者さんプレゼントってことで、はいはい、やってますんで、えー、前半5本5枚でしたね は, はい5本ですねはい。 応募は概要欄からできるんで、はい、ぜひぜひ応募お願いします。皆様に見ていただきたく思っているので、後半。9本獲得できるように頑張りたいと思います。はい、わかりました。<笑><笑> 今電卓叩いちゃった、頭の中で。やべえやべえ。そう、ね、タラタラそう<笑>僕をいじめる企画ですよね、これ。もう五本以上は<笑>。はい、ということで、えっ、ー、と、まあ準備できたら、またお願いします。はい。いはい、<笑>お腹いっぱいですか。<笑>お腹いっぱいです。美、ま、味、あ、しかった、ロールキャベツ。そう、なんかご飯がね、美味しいって聞いててで、これは何ですか。季節はい。季節限定のロールキャベツです。 すごくすごくうまそうロールキャベツあったまりそうですねはいスープもついてて大きかったよねはい一つ一つい、うん、っちゃおうかよしそれではいきたいと思いますバイバイ 出てきた出てきた<笑>戻ったやばいぞこれはばいまあまあでもいますよボー二百2753番ウッドでうん怒りがあのぐいだろう よしよしよし110ヤード9番すごい。 ファ、はい、イトにある。 強くいいすぐるるいい<笑> 登, 登, 登っ て, るちょっと登て<笑>うーわー惜しい入ったかと思った。<笑> ということで目指しはゴギー？<笑>無駄に発音がよろしい。マ<笑>オ<笑>ちゃん。はい。ちょっと思いついちゃったんですよ。はい。女性ゴルファーのラウンドバックの中身チェックです。<笑><笑>今日ちょっとアイドル山本真央の。はい。 興味あるかな。バックの中身です。いや、これ興味あるんじゃないですか。<笑>これ興味あると思いますよ。<笑>じゃ、ちょっとどんどんこう紹介しながら、はい。今日本当にこれだけしか持ってきてなくって。う<笑>んうんうん。はい、ああ、なるほどね。荷物全部入ってるんだ。全部入ってますなるほど。この中全部入ってまはい、じゃあ、一つ一つお願いします、はい一つ一つ。まずポケットから。ポケット。ポケットから。<笑><笑>ハートが出てきました。<笑><笑> まずなんかこういうのが入ってます。これはなんかいつから入ってるんだろう、これ。わかんないです。多分そのまま入れてるやつです。はい、日焼け止め。日焼け止め。ダイエットプロテイン。<笑><笑>それ飲んでるんですか、<笑>いつもそ。そうですね。コードプロテイン。コー母プロテインって言って。こういうやつと。携帯。携帯。会員充電器。はいはいはいはい。ちょっとこ う, いうかな。はい チメコー チ, メイクポーチ、はい、とああのあ、距離のそう距離のやつ時計と財布と財布鏡さすがさすが女子ですねあこれは、ね、あのカバーね、はい、カバーとヘアオイルヘアオイルいやこれはもう常に持ち歩いてるやつでこのもうこのセットつないで持ち歩いてるこれはリップケースですリップケースリップ。 なんかめっちゃリップ入ってるえそんな使うの<笑> こ, んなそこんな使わない<笑>これない気分<笑>気分香水っていうかまあフレグランス、うん、フシー、うん、リップ、ハンドクリーム、もろもろ、化粧水、はい、はいはいやっぱ日焼けしたら顔乾燥するからですねあとヘアゴム入ってます、うんうん、<笑>これだけこれだけです以上 このピンクはねもうゴルフ用って感じなの。ゴルフ用とりあえず入ってる。ーベでもパパてあーあ<笑>なるほどねなるほどね。そう摩擦摩擦なところが取れちゃうんですけど。なるほど。そのちょっと香水匂い。香水ハチミツハニールは。それハニーロア、ね、あれですか。いつもつけてるんですか。フレグランスそうです。オードーパルファそんなに。ち ょ, ちょっとありやってこうやって<笑>あのしょ商品紹介みたいな。こちらですねー。はーい。はい。 オードパルファンどんなにこれ男の人好きかどうか何 か,、はい、から香水でよくよ香水 よ, よいとかよくしちゃ う, うんそんな普段つけないんですけど。 たまに気分でつけてます。ハンドクリーム、ハンドクリームです。これはお兄ちゃんからタンプレでもらって、うん、お兄ちゃんにタンプレ返してないんですけど、いまだに言われてます。俺のタンプレはって。えー、<笑>お兄ちゃんに毎年もらなんかくれて<笑>くれてるんですけど。いやじゃああの DVD 送ればいいんじゃないですかな。確かに確かにいやだ。兄に見られるのいやだ。そ, <笑>そんな大したもブナ入った。 男性、僕男性でやっぱ視聴者さんも結構男性多くて、はい、なかなかこう見せてよなんて言わないから<笑>あこうなってるんだって<笑>そうなんか「ドラえもんの四次元ポケット」みたいなん<笑>でもあるよね面白いこれみんなのやっていこう嫌われるか、そ, の<笑><笑>それでは12番パー4256ヤード いいいよー転がりよこれで<音声>です度なる、うんはいうん、ほど。<笑> うんちょっと弱いかな。そうだ ね, うね。高さ。しっかり打ってるから止まっちゃうしね。はい、で も, でもでね、もう全然。土持っていくの忘れる。うん、結構。登って長 い, い。とりあえず寄せる。はい。寄せるが第一。 <笑>やだ<笑>うんんかこれリディリスティー そ<笑>したらこそありですねああ絶対パー、ね、そうパートンナイトみたいな感じがあるわということはボギー<笑><笑><笑><笑>、はい、<笑>第1話目がパーパーパー で, で予想してくださいってあの多分コメント打たれてる方がいるかと思うんですけどどううでしょうか<笑>当たってます か, <笑>当たってますか どうですか。ということで、パー三。北三番パー三。あれでは八十ヤードぐらいですかね。はい。行きたいと思います。アプローチ。やいからちょっと行きます。どっちだろう。 ほしけてほし<笑>けてほしけてうしっころこの加工バディ<笑>イメージ。 <笑>全すよません。<笑> 뭣가しいな